うわ猿がいた、怖え、怖え、こっち向かってきてたよ、猿、怖え、うわ枯葉の上を走る、怖い。 前傾具合なんですけど、なんか首とか肩とか痛くなり始めるかなと思ったんですけど、2時間乗ってね、そんなにまだ大丈夫ですね、でお尻もまだ痛くないです、これ、もしかすると、この前傾があるからお尻が痛くなってないような気もしてます。ややっっっぱぱりりねね僕 XADV XADV 乗乗てたからやっぱ XADV からら、ね、換えると それはねポジションもきつく感じるしさそれからやっぱり風がねやっぱ冷たいですね今日特に寒いっていうのもあるんですけどまあこれがバイクなんだなーっていう感じですねまだねなんかねちょっとね半クラに気使うね<笑>なんか cb さんはアクセルの初期の月がすげえいいんだわだからこうね レンタルバイクの時に言ったんですけどなんかちょっとだけだけでこうファーンって吹き上がっちゃうんですよねだからンクラがすごい下手くそな人みたいな運転になるのよわ<笑>かるわかるからあのすげえ回してつないでる人い る, いるじゃないですか あ, ああいうふうになりやすいこうファーンファーンファーンファーンってなりやすいのよね<笑>そうそうそうだからちょっとね まだね気遣使ってる感じがありますね赤城山のね上の方はなんとなく白いような感じもするな近づいてきたらでも降ってはいないと思うんだよなでもなんか、ね、白いところもあるんだよねやっぱ昨日も今日も寒かったんだねまあ今日ね10月25日ですけどやっぱ最高気温がねもう1 5 6度ですからねああきれだな赤城山 満タンからどうかな60キロぐらいかな60キロ、70キロぐらい走って1目盛りガソリンタンクが減りましたねタンクは15リットル、燃費的にはどうでしょう4気筒なんでねそんな良くないとは思いますけど20キロぐらいなんでしょうかね関越道の伊勢崎インターチェンジの入り口ですね。 高速乗りたい気持ちをぐっと抑えながらですね、一般道で向かいたいと思います。それではまた10時に動画をつなぎたいと思います。もっと赤木山に近づいてきましたよ。いやー壮大だね。 なんかねなんとなく白っぽいところもあるような上の方がね、もしかしたらちょっと降ったところもあるのかなっていう感じ、でこっちのトゲトゲしてる方が、これ、春さんみたいですね。ですか<笑>ですよ、そのこっち側にね、結構白い山があるんだけど、あれはなんなんだろうな、まあ、ひときわ高い山なんだと思うんですけどね。 渋川まで21キロっていうところを今走っています今9時22分ですねはい時刻は10時になりました家を出てから3時間78キロしか走っておりません渋川伊かほインターのところですね関越道の渋滞とそれからね寒くて 休憩<笑>休憩が長い、寒い、気温はね今、10度ですね、10度もね、真冬の装備できてるとはいえね、やっぱ首、猫ごはんもちろんしてるんですけど、首とやっぱ手がびっくりですね、こんな寒いと思わなかったな、ようやくクラッチ操作や、オートシフターとかにも。 慣れてきたかな前傾はねきつく感じてるんですけれども意外と今のところそのなんかそれによって首がどうしようもないとかそういう感じではないですね、意外とね手首もね痛くなりづらいかな、これはなぜかね SV とかすごい手首痛かったけどねやっぱポジションは悪くないんでしょうね、これね多分んね、2グリップがすごくしやすいというか ニーグリップで体が、ね、こう支えら、れるんですよねまあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、それでね、結構腕とか首とかに負担が少ないから、まだ平気なのかなというね、お尻も痛くないのかなという感じはしてますね。皆さんね、勘違いしてると思うんですけど、僕はあの鉄のケツを持っていて、ケツ、痛くならないって思ってらっしゃると思うんですよね。いいいやいや実はね僕全然違います ももとと僕、2時間しか走れなかったですから、だけど、ヨガをやったりとか、いろんなこう姿勢を注意することによって、長い距離をね、走れるようになった、長い時間を走れるようになったんですよ、僕は。だから、お尻が痛い人の気持ちとか、めっちゃ分かるのね、これってね、最初からお尻、あんまり痛くない人もたまにいるんですけど、そういう人ってね、あんまりこう、人が、お尻が痛いって言っても分かってもらえないと思うんですよね、けどね、僕は分かります、お尻が痛い人の気持ち。 だから未だにお尻痛くなるし痛くなった時のこの逃がし方とか痛くならないようにど う, いうにしたらいいのかってい う, いうです、ね、そういう知識があるんですよ、僕はだから CB とかこういうのを、ね、どういうふうな姿勢で乗ったら痛くなりづらいのかっていうのはなんとなく自分の中では把握してるんですよ滑り台シートって言ってる方はいらっしゃったけどやっぱりこうシートも、ね、前傾してるんですねそれにやっぱり合わせて骨盤の角度をですね 作ってあげらられればですねそんななに痛くないからまあもちろん1日走っててね全くお尻が痛くないなんてことは絶対ありえないんで絶対痛いから痛さをどうやって逃がしたりとか軽減したりとかってできるかなっていうところなんですよねでそれでその骨盤の角度みたいなのがすごく重要になってくるんですよねなんか不思議と前傾がなんか耐えれてるな<笑>なんでだろう 結構ね、俺、あんま前傾のバイク好きじゃねえんだけど、なかなかのね、僕の身長だとですよ、164センチだとなかなかの前傾になるんですよ、意外と ね, ね、不思議だよね。でここはどこ<笑>えっと、渋川イカホインターだったから、渋川かなあ渋川ですね、渋川です。 ただいまの走行距離81キロ3時間でね80キロこれはまあ渋滞の中抜けてるからしょうがない部分もありますけどちょっと遅いですねペースとしては一応日本海まで167キロありますまだ相変わらずね国道17号をです、ね、下走っておりますもうね赤城山はもう遥か後ろの方であとは何なんだろうなよく山は僕よくわかんないんですけどねわかんないかみんな普通わかんないよね そしてまだガソリンは一目盛りしか減っておりません信号待ちで止まったりそれからコンビニに寄ったりとかするのがすごい楽ですねやっぱり元々ね XADV だったんでねやっぱり2 5 0キロあるんですよで車体もあの大きさじゃないですか割とコンパクトに感じてはいたんだけれどやっぱりいざ CD, CD だって CD650 になると やっぱほぼ 400cc と同じ大きさ、重さ2 0 1キロなんでね、2ファーと同じぐらいなんですよね。って考えるとね、もう本当に楽、やっぱり体大きくて強いければね、全然問題ないと思うんですけど、やっぱり僕ぐらいだとね、やっぱこれ、ベストかもしれないですね、もちろんね、もっと MT とか Z とかの方がもちろんもっと軽いんだけれど、 200キロぐらいが 限, 限度っつうわけじゃないですけどね、ちょうどいいね手ごろ感というかね、本当にちょうどいい大きさ、さあ、結構山っぽいところに入ってきましたね、県道351号というふうに書いてありますね、群馬県道ですよ、今日ね、苗場の方を走っていくので、標高高いと思うんですよね、1000メートルちょいあるんですよ。 なので、ちょうどね、見頃の紅葉の場所があるんじゃないかなと思います、上の方はもう終わってるとは思うんだよな、あでも紅葉、今ちょうどいいのか、上の方がね、この辺の木々見てても、なんとなく紅葉、始まってますもんね、じゃあ次、また11時ぐらいにつ、ね、ないでいきたいかなと思っておりますはい時刻は11時となりました。 猿ヶ京温泉を越えたところですね。奥とね、け無り街道っていう名前がついてますね。で、今ですね、家を出てきてから120キロ、4時間経っております。ちょっとペースね、挽回しましたね。ようやく海藻路になってきたというか、とともにで非常に寒いです。非常に寒いです。<笑> グリップヒーターあってよかったよ。本当にこれ！あ、もう水上町なるほどね。ってことはまあ、群馬県と新潟県の県境ぐらいに近いところまでは来てるっていう事で。で、残りがですね。128キロ。っていう風になってます。お来ました。三国峠ですね。あ、1 0キロ先三国峠ってことかまだまだなのね。 そしてね、コーナーの気持ちよさですよ、でねこれもね、よくあの CB650 のレビューされてる方がね、なんかすごくコーナー曲がりやすいっていうようなね、話をしていますけども、もちろんね、曲がりやすいんですよ、でねその曲がりやすいっていうのはまたいろいろこのなんか感覚的なものじゃないですか、で感覚、まあ、感覚でしか伝えられないんだけど、 国産の駅とたくさん乗ってきた中でですね CB がどういう立ち位置にいるかっていうとね決してね、すごく曲がるバイクではないんだわ、これどっちかっていうと直進安定性の高いバイクだと思いますねでその直進安定性の高さからくる曲がりやすさこれはね、要するにこういうふうにこう倒し込んでいったときに手応えがあるのよ。 心地いい感じの手応えがあるのそれがね安心感につながってて倒し込みやすいし寝かしやすいそして曲がりやすいっていうことになるんじゃないかなと思うんですねむしろ僕が主に曲がりやすいのはね MT ですね MT07 は本当に曲がりやすかったし SV もめっちゃ曲がりやすかったですで Z とこの c b が割とね操作性に似てて直進安定性強くて 倒し込みに手応えがあるんですよね。それがね非常にね。いいんですわ。これが。<笑>このね、そんなに忘れられてないんですけど、こう倒れ込んでいく時のね。この手応え感がね。うわ噂がいた。声声こっち向かってきてたよ。猿怖え。しかもでかかったらおいいるんだ。ここ猿が。 いやーびっくりした話途中で飛んじゃったよ、<笑>そうなのよ、手応えがあるのよ、非常にね、曲がっていくときにね、この低速でもね、手応えがね、非常にあってね、それが安心感なんですよね、ここはクロスカブで通ったね、同じところだね。 そりゃそっか同じ道だからね、標高800メートル、そりゃ寒いわ、で、まさチャンネルの体どうかっていうと、そうね、お尻がちょっと、なんとなく、怪しくなってきたかな<笑>っていう程度で、意外とうん、首がちょっと凝ってきたのかなっていうような、ね、感じがしてますけど、もうね、出てから4時間、ほぼほぼ乗ってるわけだから、ちょっと休憩も挟んだけれど。 その割にはねやっぱまだまだいけますね意外とね前傾がそんなに気にならないんだな不思議だなこれ最初に肩首がギブアップするかなと思ったけどねまあギブアップしたからって別に逃げるわけにいかないからね行くしかないんだけど<笑>行くしかない荒治療だからねこれね荒修行 やっぱそれよりもやっぱりお尻が徐々にああれかなやっっぱりちょっとあと前傾からくる腰の痛さみたいなのもちょっとあるかなっていう感じはしますけどね至って快適ですそしてねクイックシフターこれはいいですわやっぱあった方がいいよシフトアップ側だけだからいらねえやって思ってる人が多分ほとんどだと思うんですよただねやっぱりあるとね 疲れ的にはやっぱりかなり軽減されるんではないかなと思いますね、そしてね今ね、縦溝なんだけどね、このクラスはあんま気にならないのね、クロスカブだから気になるんだな、縦溝は、<笑>なんだろうね、タイヤがはまるのかな、溝にね、これ、リアタイヤ180、フロント120、このおだったらあまり気にならないんだなって思いましたね。 そそこそこ登ってる道ですけど、もう5速でもぐいぐい登っていくるし、低回転でもね、2000回転ぐらいなんだけどね、40キロ2000回転、5速でもとかでも全然ね、ぐいぐいいきますね、ただね、なんかちょっとなんとなく発進時にね、なんかトルクがちょっともうちょっと、もうちょっと欲しいなっていう感じはしなくもない、ちょっと気使遣ってるのかな、俺が。いや、寒い、標高1000ぐらい寒いよ、これ。 うわ枯れ葉の上を走る怖いそして国道17号ですここの山を越えると新潟県に入るんではないかなと思うんですね三国峠っていうかだからね標高900そしてガソリンタンクがちょうど真ん中ですねこれ123456面盛りあるんですけど あまだね2メモリしか減ってないね2メモリしか126キロ走行で2メモリ減ってるうー気持ちいい 気持ちいいなこれは本当にでちなみに鳴らし中なんですけど、<笑>鳴らし中なんですけど、もう結構ね、ブレーキのタッチも効いてきたし、シフトがね、すごくね、入りやすくなった、そして僕が慣れてきたっていうのもあるかなと思います。 まあ、1万4000からレッドなんで、まあ、半分ぐらい6000回転から7000回転に行かないぐらいに走ってるんですけどこんなね普通に走っててね行かないんですよ、その回転まであー回ったなと思ってもね56000なんですよねだからねあんまり気にしないで普通に走るのがいいかなと思いますね。 よっぽどね、回してやるぞっていう気持ちにならないと回せないよこんなエンジン車重がだってスーパーと同じ2 0 0キロでパワーが約100馬力あるんですよ95馬力でしょいやいやそりゃね危ないよ<笑>危ない